第一話が放送された。同ドラマは初回から重い内容が放送され、話題を集めたという、末光警察は警察学校を舞台に主演の二人が難事件を解決していくというサスペンスドラマです。第一話では、犯人が電気ショックを使って周囲の人間を虐待し、マインドコントロールしていくという洗脳事件が描かれましたが、 これが02年に実際に起きた北九州監禁殺人事件と手口がそっくりだったためネットで物議をかもしています。テレビ記者、一部視聴者は今作がジャニーズアイドル主演のコミカルドラマだと思っていたようでこんな重い内容だと思わなかったアクションコメディを期待していたのになぜ一話から陰惨な北九州の事件なんて描く と戸惑う声も相次いだ。さらに一話では、中島と平野のあるシーンに関しても、炎上する事態になっているという。ドラマの中で平野と中島の二人が向かいの部屋の窓から見える風呂上がり人妻を寮の部屋から双眼鏡で何時間も覗くというシーンが描かれました。これは次元発覚につながる重要なシーンだったものの、一部ネットにて、覗きという性犯罪を娯楽にするな。 警察に覗きをさせるなんてありえないなどと大批判を浴びる事態に、さらにその後、BPO に通報したとツイートする人まで出てきているのです。しかし一方では、視聴者はそれをダメなことと認識すればいいだけ、このレベルの描写を禁止すると創作は何もできなくなる、と擁護する声も同時に飛び交っています。前でテレビ式者。 他人の生活を覗き見し、不審な行動に気づくという展開は、アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、裏窓、ノーマージュと思われる。しかし、現代のフェミニストたちには伝わらなかったようだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、